待たせちまったな大丈夫ですか本当だから刺さってないって言ってんじゃん何者じゃ主気使ってくれてるラクナイがのんびり散歩してんのかと思ったよ身を挺して子供をかばうとは大したよえ嘘うそさっそと助けに来て結局思いっきりぶっ刺さってますよ何しに来たんですかあんた私見ちゃったんですけどさじいたく内の一本がえっさん と銀さん主もわっちの区内の餌食となるがいい。や銀山ヤツらはわっちが全員始末しんした。総方船様に伝えなし。さっさと銭湯。今度は本物の区内を叩き込むぞ。一日半はかかるが、いずれ外に出られるはずじゃ。部下どもを引かせ、オイラたちを逃がすために芝居を打ったのか。吉原で騒ぎを起こす奴は消す。わっちに主らを逃がせと頼んだのは誰でもない。 その日の母ちゃん、おいらのことを知っているのかおいらがここにいることを !8 年前、赤子の主を連れて逃げた時の侍とアマンとの争いによって、吉原は一度地上から姿を消した。つまり悪性を育む恩賞となっている。故に幼女たちは、一度入ったらサイン、ハがなくなれば、のたれ死にさせられ、逃げ出そうとする者も皆始末される。そう、この町に売られて初めて知った。たった一人だけ。 違う目をした女がいたまああんた亀ちんとこの神室だねここは子供にだって容赦ないからね常世の闇の中にいたワッチに小さな太陽が出死んだような目をしていた女たちもあの女の陽気な笑顔に触れる時だけはワッチは主を死なせるわけにはいかぬ帰れどうやらもう手遅れらしいさあれはあの傘はやっトなんでなんでこんなところにやっと族がガキをよこし <笑>カグラーーーみんみなー大丈夫だよ。宝泉の旦那はこんな町よりオイラン様にご就寝だ。カグラしっかりしろ、おいカグラおそらくやつら。 春雨ちゃん春雨に桜の時に騎兵隊と手を組んでカズラさんたちの前に現れた吉原の老衆八王ウ仙こそ春雨ハルサメで幹部を務めて八王ウ仙とは野党の王と呼ばれた男のことよあの最強の掃除屋海坊主と並び称されるほどのなあのハゲトカグラゃんそいつじゃないね私の。 馬鹿あげきが春雨が第七師段団長やっぱり地球のご飯は美味しいね宝仙の旦那若くしてその長にまで登り詰めた鬼殿がこんな下賢なところに何の御用ですかな人は老いれば身も心も乾くその身を潤すは避け日の輪と一晩嫌ですか日の輪を誰かに怪我されるのはあの野王宝仙ともあろう者がたった一人の女すらどうにもならないエロジジ 上の差し金だろ主らにこの八王宝船を倒せると女や酒じゃダメなんだよ俺はそんなものいらないたった一人で挑んできた男主が父海坊主の目。うんこしたいんだけどあんな幕切れも初めてであっやめろダンチョー聖太君が死にます 行けば主らも死ぬてめえ裏切り者になるぜ言ったはずじゃわっちが守るのは日の輪じゃわっちも人に頼るばかりじゃなく自分で探してみる気になった俺たちの目的を忘れたかよーせ運行あまた始まっちゃったよ団長の悪い癖が。うう 俺たちの居場所は戦場です残り少ない同族同士で殺し合うのは寝覚めが悪いいっそこの町が欲しいと正直に言ったらどうこの町わしの国を奪おうというのであればむしろヤオの真の姿見ることになるであろう崩壊したパイプの撤去作業にな。 でも良かったいい不審者は一匹たりとも通しちゃダメよ3人を合ってて8切れピーチなんだよお気をつけて行ってくださいね試での旅路はい悪入でござんる勝楽しいパーティーの始ぶりで。これは煙だわなめたまねをお前死ぬ気あるか部下のしつけは頭がするさ、うん いやとは思ったが、その母さん、その肌。だ、おりゃ、ともぐいは趣味じゃねえんだ銀ちゃん、ここは私に任せるわ次会うときは日の下で上等だ二人仲良くミンチにしてやるよハズレはお前あるこっちに 主らを殺す権利はないわっちは吉原を守るため掟きに背きながら己だけノうと生き残れるとは思っておらおのがを呈して賊を守るというのかわっちは何も守ってなどいなかった吉原を守る日の輪を守る全ては言い訳本当の不自由ってのはね自分で心におりを張っちまうことさ檻り中で戦いなてめえと檻りを破るために戦う やれ守ってくれたじゃないか私たちを、かしらかしらカムイは、バカ兄貴はどこにいるって聞いてんだよ兄に見つけたぞ早く回り込めひょ、えっとしてお母さんでも探してるのかい合わせてあげるよひなお前さん 誰かに似てると思えば団長の、えー、うっダ<笑>ろくに戦場に出たこともないガキが俺に食らいついてくるとはねえなんなら俺が間に入って兄弟喧嘩仲裁してやろうか宿の血に流され戦場をさまようだけのお前らと血ではなく心で そんなことでは一生かかってもあのバカ兄貴には勝てやしねえ。倒す拳と殺す拳、一体どちらが重いかなだから勝負になんてなりゃしねえカグラちゃんをカグラちゃんを離せさあ、ここでまた選択肢だ。どちらが先に死ぬもんしねえようにベストな選択肢を選ぶんだな。 ありがちれたか人を殺めることを恐れるあがり獣が待っていたぞお前が来るの手をなくせば攻めも守りもままならない